初心者を上達させるための話を最近あげてるんだけど今回でラストかないつもあの聞かれたら答えてることを全部動画にしてるんだけど今回の動画で全部話しきれると思います今回はですねうまくなるために必要なものを話していきます FPS をやる上で上手くなるために必要なものっていうのはまずあの物理的に必要なものデバイスのことだね それについてお話ししますでもう1個がどの FPS タイトルにも言えるんだけど武 器, 武器の選び方、まあ、初心者に焦点を当てた武器の選び方についてお話ししていこうかなでまずデバイスの話でデバイスっていうと色々あってキリがないんだけどあの優先順位の高いもの2つを今回挙げていこうかなで一番優先順位高いのがモニターです 2つ目がヘッドセットかな、まあ、イヤホンでもいいんだけどあの 音, 音回りのデバイス、まあ、パソコンで FPS してるんだったら時点でマウスとかあのマウスパッドとかその辺にはなってる、まあ、キーボードは正直何でもいいと思いますで、まあ、モニターが優先順位高い理由を説明するんだけど 最近の FPS タイトルっていうのは、リフレッシュレートが 144Hz 以上対応してます。リフレッシュレートが何かっていうのが説明すると、あの、1秒間に画面を更新する数。だから、60Hz だったら、1秒間に、この、なんだっけ、今やってるゲームの画像を60回更新してる。144だったら144回更新 なんかペラペラ漫画とか意識してくれるとイメージつきやすいのかな。あの、一言で言うとめちゃくちゃ滑らかになります画面が。こういうなんかまっすぐ歩ってる時とかもそうなんだけど、角、角をこういう風に曲がった時の視点の切り替えがめちゃくちゃ滑らかになる。え 60Hz っていうのは普通のテレビとかでゲームしてる人は全員60なのと、 あと何にも意識しないで買ったモニターは全部 60Hz だと思ってください 144Hz 以上のモニターでそんなに数がなくて意識して買わないと買えないのと結構高いんだよねえと今 60Hz でだいたい1万ぐらいで買えるんだけど144だと2万5000円ぐらい多分いくと倍以上にはなるなので本当にゲーミングモニターでリフレッシュレートを意識して買わないと持ってないはず やっぱどのタイトルでもね、60Hz、144で、角とかで、ばったり出会った時は、もうほぼほぼ 144Hz が勝ちます。画面の描画枚数が倍以上あるんで、もう正面向き合って打つなら絶対144の方が有利なんだよ、ね、で。そういうのもあって、最近の FPS タイトルをプレイするんだったら絶対に 144Hz 以上のモニターを買ってほしいですね。240とかも、 最近人気ななのかな60と1 4四は本当に違うあの何だろう結構前に144のモニター買ったんだけどもうこれでプレイしたらこのヌルヌル具合から60に戻すことはもうできないですねめちゃくちゃヌルヌルなんでね本当にデバイスでかなり一番差が出やすいと言ってもいいかなモニターを。 やっぱねプ レ, ステ5プレステ5とかも 120Hz まで最近対応してると思うんだけどなんでねプレステ5とかで FPS とかやるんだったら、まあ104まあ、144買っておけばいいんじゃないかな120のモニターってあんのかなわかんないけど144が多いから144を買うのをおすすめします PS4 でやってる人は60までしか対応してる対応していないので144買っても 意味ないですねで次にヘッドセット、えー、ヘッドセットでもいいしゲーミングイヤホンでもいいんだけどあのー、なんか多分以前の動画とかで説明したんだけど決め打ちができるようになるんでねゲーミングヘッドセットとかゲーミングイヤホンって言われてるやつは敵の位置がすごく分かるような性能していて で正直画面見なくても音だけで敵の位置が分かるようになりますたいどのぐらい離れてるかとかも分かるんであのー、多分これこの辺とかで敵が走ってきたら音だけでだいたいどこにいるか分かるんで、ね、なんで最初の方でめちゃくちゃ決め打ち決めてたところあるんだけどあれはもう本当に音だけでプレイしてますなんでこのね画面を見ずに射撃するテクニック決め打ちが使えるようになるっていう利点があるんで あのヘッドセットとゲーミングイヤホンは絶対に買った方がいいですでなんだろう安いやつだと私使ってるこのシュアの SE215 っていうゲーミングイヤホンこれが1万ショットとかで買えるのかな今これ結構リーズナブルでコスパがいいっておすすめですまあロジクールとかのヘッドセットとかも全然いいんだけど最近ヘッドセットとかだと頭作れたりする ゲーミングイヤホン使ってる人が多いですね。で、デバイスの話ではそんなもんかな。まあ、この2つは絶対にあるとないじゃ、あのそもそもできることが変わるんで、この2つは絶対に買ったほうがいいですね。あのパソコンだろうが、p s 5だろうが必要になってくると思うんで、この2つは。絶対にあの初心者の人は。 多分あんまり調べてない初心者の人ってモニターのリフレッシュレートとかわかんないと思うんだけど、まあ、この動画を見てそんなモニターがあるんだなっていうのを知ってもらえれば嬉しいですあマウスのね、まあ、パソコンやってる人はマウスとかキーボードとかあまり、あ、コンシューマーの人はパッドとか結構こだわったりすると思うんだけど、まあんまり選び方っていうのはないかな強いて言うんだったらマウスに限ってはあのいつでも買えるようなマウスにしてください 例えば、ロジクール製のゲーミングマウスとか、あと、レイザーのテストアータとか、その辺になってくるのかな。なんかね、結構マウスいろいろ買うのはいいんだけど、マイナーなマウス買っちゃうと、まあ、1年とかで生産終了しちゃうと、一歩先考えなきゃいけなくて、結構めんどくさいんで。なんで、なんかまあいつでも、いつ壊れてもすぐ同じようなのを買えるような状態にしておくと、いいかな。っていう理論で、 有名どころのみんなが使ってるようなマウス使うといいですで次武器の選び方これはまあさらっと話すんだけどあの武器についてはスタントライフルとかサブマシンガンみたいな感じのフルオートできる銃かつそのゲームタイトルで一番強いって言われてるものを必ず使うようにしてほしいです でまあ、最近ねネットとか YouTube とかでみんな上げてるんでゲームタイトルとか略称とか COD とかこれだったらでそれとあと武器ランキングとかあの英語でウェポンヒアリストとか入れると結構 プ, プロシーンで使われてるランキングとか出てくるんでそれを参考に一番強い武器を調べて使ってます必ずね初心者の人は 一番強いい武器使って欲しいかなフルオートの一番強い武器あんまなんか好きな武器にこだわるプレイイングもまあいいんだけどあのやっぱ最初のうちは武器の性能差って結構あるんだよね FPS ってで大体強武器で試合するっていうのがまあほとんどの人がそうなんだけど弱い武器使っちゃうと同レベルの相手にも勝てなくなるんで、ね、本当の自分の実力がわからなくなっちゃうん で, で上達してるかもわかんないんでモチベーション的にも良くない なので初心者の人は必ず一番強い銃を使いましょうはいということで初心者が上手くなるための話を全部で4回、えー、動画にしましたこの動画が少しでもねなんか皆さんのお役に立てればいいなって思います